何かを始めたけどまだ終わっていないという時に使いますそれでは例文を一緒に見ていきましょう同じ学校に通う山田くんと田中さんあ、田中さんだよし、今日こそ告白するぞあ、あの田中さん ぼく田中さんのことがやっぱりダメだ言えない彼は何か言いかけて言ってしまったそれでは例文をもう一度見てみましょう彼は何か言いかけて言ってしまった山田くんが話を始めたけど話の途中で言ってしまった という意味です次の日の朝田中さんが家で朝ごはんを食べていますね山田くんが会いに来たわよえ山田くんが食べている途中のパンのことを食べかけのパンということができます 飲んでいる途中のコーヒーなら飲みかけのコーヒー他にもよく使う表現として読みかけの本や書きかけのレポートやりかけの宿題などの表現があります今日は何々している途中という意味のある何々かけるという文法を勉強しました